14日20時に同グループ YouTube チャンネルにて公開された、キングプリンス期間限定視聴動画のティザー映像公開。初回限定版 A 風乳のシリアルコードで視聴できる動画は、スペシャルミュージックビデオフロムキングプリンスレコーディングムービー。初回限定版 B 風乳のシリアルコードで視聴できる動画は、楽曲投票ランキング予想大会。 そして通常版封入のシリアルコードで視聴できる動画は Mr.5 ジャケットシューティングメイキング。それぞれメンバーの魅力が詰まった映像となっている。キングプリンス初のベストアルバム Mr.5 今作の全携帯ディスク1にはデビューシングルシンデレラガールから12トンエッジシングル Life Goes On スラッシュ We Are Young までの全シングル表題曲16曲と新曲。 Beautiful Flower が収録される。そして、初回限定版 A、B のディスク2には、これまでの全リリース楽曲のシングル表題曲とアルバムリード曲以外の中から、King&Prince が2つのテーマ、Sweet&MEMORIS、c o o l g r o o v n に沿ってセレクトした楽曲を各10曲収録。通常版のディスク2には、 これまでリリースした全アルバムのリード曲5曲を収録。ジャケットは、高橋海人、こうは正式には、はしごだかの描き下ろしイラストとなっており、購入者が自由に楽しめるように無り絵仕様となったアナザージャケットも封入されている。ディアーティアラ版、ファンクラブ版には、1月16日から、国民投票、みんなで作ろう、キング、ア プリンスベストアルバムと名打ちを行った楽曲投票企画によって選ばれた上位15曲を収録。特典映像として、初回限定版 A にはキングプリンスからのスペシャルプレゼントとして制作中のミュージックビデオやそのメイキング。初回限定版 B には楽曲投票企画にて1位となったキングプリンス、クイーンプリンセスのミュージックビデオとライブレコーディングバー、メイキング。 ディアーティアラ版には5人だけの熱海への小旅行の様子を収めた映像を収録。ベストアルバムにふさわしい、キングプリンスとキングプリンスを愛する人々で作られたボリューミーな作品となっている。モデルプレス編集部、ノットスポンサード記事、羽生ゆずるプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。